どうも皆さんこんにちは、けんです。今回はワンポールテントを紹介します。このワンポールテント、僕調べでは、このサイズのテントでは世界で一番軽いテントでガチですごいので、皆様、動画をスキップせず、ぜひ最後までご覧ください。このテントはボンフェスのマイダス2というテントなんですけれども、このテント自体の重さはなんとたったの 430g なんです。なぜこんなに軽いのかというと、第2マという新しい素材を使ったテントだからなんです。 ボンフェスというメーカーもマイダス2という商品名もそして第2話のことも聞いたことがないよっていう人がほとんどだと思いますがどれもすごいんですボンフェスは北イタリアのアルプスの麓で育ったボンフィディーネ指定が2019年にノルウェーで設立した超軽量アウトドア登山キャンプ用品メーカーですボンフェスの商品はメキシコで一つ一つハンドメイドで作られておりその品質の高さからノルウェーをはじめスウェーデンフィンランドアイスランド デンマーク、スペインやドイツなどの北欧からアジアでは台湾など世界中の国々で愛用されています弟のニッコラさんはノルウェーに住んでいて姉のステファニアさんはメキシコに住んでいるそうです弟がノルウェーで開発とテストを行い姉がメキシコで生産しているボンフェスはそんな家族系のブランドなんですでは一体ボンフェスのテントの何がすごいのでしょうかそれは生地の素材がダイニーマであるということダイニーマは超高分子量ポリエチレンの繊維につけられた商品名で 外見などは一般のポリエチレントの見分けはつきませんが物理的科学的特性でははるかに優れています実はダイニーマは一部上場企業の東洋棒とオランダ DSM が共同開発した繊維でなんと日本の素材メーカーの技術なんです2007年世界で最も過酷なヨットレースであるアメリカズカップで優勝したスイスのヨットのハンプに使用されたりアメリカ軍の特殊部隊をはじめとして オランダ軍やドイツ軍など世界中の軍隊の防弾チョッキにも使用されています香港の警察も第二マ製の防弾チョッキを使用しているそうです第二マ製の防弾チョッキは 9mm の弾はもちろん AK47 の 7.62mm 弾も貫通させない強度がありますまた2016年から韓国軍マリー軍ナイジェリア軍が使用している軽量戦術車両 KLTV の装甲にも第二マが使われていますこのように第二マは軽くて薄いのに防弾チョッキや装甲にも使われているなど かなり丈夫な素材であることがわかりますではこの第2マを防弾チョッキではなくテントとして使用した時どんなメリットがあるのでしょうか第2マが使われているテントの特徴は主に5つあると思います一つ目は水分解しないといととうこと一般的なテントの PU コーティングは数年で劣化してきますが第2マは紫外線にも強く薬品にも強いので半永久的に使用可能です2つ目は防水性が高いということ 耐水圧は1万5000ミリから2万ミリで吸水率はほとんどゼロです。雨の中使用しても吸水はなく強度の低下はありません。三つ目は浸透性があるということ。外側はダイニーマ、内側にはメンブレンと呼ばれる糖質防水素材を使用することで水の侵入は防ぎつつテント内の湿気だけを外に逃がすことができます。四つ目は強度が強いということ。 鉄の15倍の強度を持っているので一般的なテントに使われているナイロン生地の5分の1の重さで同じ強度を出すことができますそのため第2馬を使った用品は全てウルトラライトとなっています5つ目は摩耗しにくいということ桁外れに高い分子量はガイロープやペグとの摩擦に対しても進化を発揮します第2馬が使われているテントの特徴はこんな感じです それではその第2までできている今回紹介するボンフェスのマイダス2はどんな特徴があるのかもさらっと紹介しますマイダス2の特徴1マイダス2はカテナリーカットという方法で作られていますその結果ただの三角形ではなく曲線を描く美しい形をしていますカテナリーカットにより内部スピースを制限することなく優れた台風性を有しています2つ第2馬は島の影響で長年使っていると収縮する性質があります オンフェスではこの縮む性質を考慮した独自設計をしていますそのためテントの寿命がとても長くなっています3つテントのジッパーは YKK 製のウォーターレジデントジッパーが使われていますポリウレタンでコーティングされたフラップで刃が覆われており耐水性と耐久性が高く雨の中でも雪の中でも使用可能です4つ世界最高水準の工場で職人の手により一つ一つ丁寧に作られています 製造の始めから終わりまでハンドメイドで作られており製品の担当者は製品に誇りを持っており各テントに付けられているタグには担当者がサインをしていますちなみに僕のマイダス2には「エスメ」とサインが書いてありましたこれはボンフェスのエスメラルドさんのサインであり彼女はオートクチュールやナイトドレスの縫製経験があるそうですこれは信頼できますね5つ第2位は水に強い生地です マイダス2も汚れたスポンジを使い、水で優しくこすって汚れを落とすことができます。また、第ーマは湿気に強く、すぐ乾くので、カビたりすることもなく、加水分解することもありません。6つ、DWR 加工というのを聞いたことがあるでしょうか。レインウェアなどに使用されている撥水加工のことです。しかし、DWR 加工に使われている、パワフルオロカーボンというフッ素加工物は、非常に強力な温室効果ガスで、有毒で、難分解性のため、環境中から消失しません。 マイダス2を含め、ボンフェスはこの DWR 加工を一切使用しておらず、環境に優しいテントになっています。7つ、テント本体だけでなく、こういったペグダウンする箇所のロープや、付属のロープも第2位までになっています。ということで、第2位までできているテントマイダス2を実際に使用して、その凄さを実感してみましょう。マイダス2の大きさは、横 24cm、縦 20cm、厚さ 10cm とかなり小さく、重さはなんと実測で 452g でした。 付属のカーボンポールは高さ 136cm で重さが約 117g とかなり辛くなっていますマイダス2は組み立てると横幅 285cm 縦 203cm 高さ約 140cm になりますこの大きさは僕が以前紹介したバンドックのソロ TP と比べて少し大きいサイズですマイダス2とソロ TP は大きさや形が似ていますがソロ TP の重さは 2.2kg マイダス2は本体とインナーポールを合わせて 1016g とほぼ半分の重さです またソロ TP の耐水圧は3 0 0 0ミリですが、第二馬製のマイダス2は2万ミリの耐水圧を誇ります。付属品はテント本体、第二馬製の収納バッグ、第二馬製のロープ 12m、ミニラインロック8個、リペアテープ、そして初回特典でカーボンポールも付属しています。マイダス2にはペグが付属していません。第二馬製の超軽量テントですし、 雪山で使う人や登山で使う人などいわゆるキャンプ以外で使うことも多いと思うのでその用途に合ったペグを自分で用意してほしいとのことです今回は僕が普段から使用している 20cm の地ン性ペグを使用してました軽くて丈夫なのでかなり長い間使用していますが12本中1本も曲がることなく使用できていますこちら概要欄に購入先を貼っています早速マイダス2を組み立てていきましょう組み立て方は一般的なワンポールテントと同じです 1テントを広げます2テントの四隅をペグダウンします3扉を開けて中からポールを立てます4テントの残りの4箇所にペグダウンしますこれで完成です構造は普通のワンポールテントなのでテント設営慣れている僕で約90秒で設営できました気象条件によってロープを張ったり調節してくださいペグを打ている場所は赤い丸の8箇所ロープを張れるのは青い丸の8箇所です ここで注目してほしいのがこの8箇所のロープを張れるガイアウトポイント普通このサイズのワンポールテントのガイアウトポイントは多くても四隅に4つだけだと思いますマイダス2には8箇所ものガイアウトポイントがついていますこれにより第2マンの生地の強さも相まってかなり風に強いテントとなっていますマイダス2には 136cm から 143cm のキャンピ用のポールまたはトレッキングポールを使用しますトレッキングポールは約 130cm 前後のものが多いので マイダス2を使用する場合最大の長さに注意してくださいマイダス2のペグダウンする場所は全てこのように紐で長さ調節ができますこれにより地面に接着して設営することもできますし浮かせて設営することもできますこの紐を使えば長さ 148cm のポールでも設営することができましたがこのようにいびつな形になってしまうので個人的にはどんなに最低でも 136cm 最大は 143cm ぐらいのポールが限界かなと思いました 早速マイダス2の外見を詳しく見ていきましょうまずマイダス2のこの形を見てください綺麗な三角形というより三角形が2つ重なったような形をしているのがわかるでしょうかこれがボンフェスのテントの特徴でカテナリーラインになるように作られていますカテナリー構造とは何かというと水平力がかかりにくい構造のことです建物を横に倒すような力のことを水平力といい構造力学では主に地震の揺れや風圧のことを指します ボンフェスのマイダス2は風を受けた時の力を小さくするように作られています今回台風11号の風で実験してみたのですが隣の普通の三角形のソロティピーと比べるとマイダス2は全くたわんでないのが一目瞭然ですソロティピーの中は風でたわんでかなり狭くなってしまいますし壊れてしまいそうで恐怖感があります一方マイダス2はたわんでいないので広々としていますこのカテナリー構造は近代球やレインボーブリッジなどの橋や建造物 電線などのの日常生活の至る所に使われています。さてここで皆さん音を聞いてみてくださいナイロンやポリエステルのテントが風でなべるとバタバタバタといった音がしますよねあれってかなり不快で寝ている時なんかうるさくてたまったもんじゃないと思いますしかし第2位は薄い生地ですが硬く張りがあるのでナイロンやポリエステルのテントに比べて音が不快ではありませんでしたどうでしょうか聞こえるでしょうか少し張りのある音がしますよね こういったことから天候が変わりやすい登山などで使用する方にも自信を持っておすすめできるテントですテントの見た目はまさに第2位まで一目でナイロンやポリエステルではないということが分かります生地の厚さは色によって異なります今回使用しているスプルースグリーンは DCF0.75 が使われており薄いですが非常に丈夫な生地ですボンフェスの日本正規代理店のトレントワさんでは今回使用しているスプルースグリーンに加えてホワイトカモフラージュの3色を取り扱っています 外見の続きを見ていきましょうテントの上部1箇所に通気口がついています中に硬い板が入っているのでマジックテープで留めてあげると通気口になりますこの通気口にはメッシュの網戸などがついていないので中からも開け閉めが可能です外ロープを張ることができる場所はこのように3箇所で保護されており裏側も第2マの生地で覆われておりかなり強力に補強されています第2マ製のテントは透けて見えるほど薄くナイロンとは違った独特の透け感があります 日中だとそこまで気になるものではありませんが夜テント内でライトを使用するとこのくらいの透け感がありますこの透けの問題の解決方法は2つあって1つ目はインナーテントを使用して壁を増やすということです市販のインナーテントを天井に引っ掛けて使用できますインナーテントを使用すれば光が拡散され少しは透け感がなくなると思いますもう1つの解決方法はライトの光量を下げるということですちなみにインナーテントなしでテント本体だけ使用した時の透け感は ゴールゼロ2段階明るさのうち明るい方でこのぐらいの透け暗い方でこのぐらいの透けでしたこの独特の透け感やカテナリーデザインにより夜のマイダス2はキャンプ場に立つオブジェのような美しさがありますナイロンやポリエステリドは絶対に出せない美しさです早速マイダス2の扉を開けてみましょう 452g と軽量なテントにもかかわらず扉は前後の2箇所に装備されています第2マ製の軽量なワンポールテントはいくつかありますが 軽さを優先しているものが多く入り口が片方にしかないものがほとんどです扉の開閉部分にはこのようにバックルが付いていますこれによりどんな風が吹いても扉が勝手に開くことはありませんまたこのように扉を閉めつつも換気できるなどいろいろな使い方ができますファスナーは YKK の止水ジッパーが使用されていてジッパーから水が入ってくるようになっています雪の中でも使用することを想定してあるのでかなり高品質なジッパーです 開けた扉をくるくるのきにして横に固定することができます片方だけ開けるとこんな感じ両方開けるとこんな感じです後ろも開けるとこのように開放感抜群のテントになります早速テントの中を見てみましょうテントの中は無駄なものもなくかなりシンプルな構造です高さが約 140cm とワンポールテントの中でも低めですが明るい色をしているので圧迫感はありません天井にかが1つ壁には6か所のループがありゼルテはインナーテントを取り付けることができます 今回僕が普段使用しているインナーテントを取り付けてみたところこのようになりましたこちらの購入先も画要欄に貼っています耐水圧についてですマイダス2は耐水圧2万ミリとレインウェア並みの耐水圧ですこれだけの耐水圧があると湿気がテントの中にこもってしまい結露が心配ですよねしかしテントの外側は第2今 内側にはメンブレンと呼ばれる糖質防水素材を使用することで外からの水の侵入を防ぎつつテントの湿気だけを外に逃がすことができますマイダス数の糖質性は24時間で5万グラムつまり5 0ラムです24時間で1平方メートルあたり5 0ラムの水蒸気を外に出す能力があるということになりますこの24時間あたり5万グラムという性能は半端なくて 3万円ぐらいの登山用ジャケットでも24時間で 20kg から 30kg 程度の性能なのでマイダス2がよく湿気を外に出す能力があるということがわかると思いますもし皆さんがゴアテックス製のジャケットなどに信頼を寄せているならマイダス2はそれと同等かそれ以上だと思ってもらって OK です実際に雨の中で使用してみますが全く問題なく使用できましたとても気に入った点は音ナイロンやポリエスルにあたる音と 第2位まで当たる雨音は少し違って心地いい音がします。カメラ越しでその違いはわからないので、 雨音の違いいは実際に購入ししててて体験してみてくださこういうところかがだったでしょうかポンフェスのマイダス2の紹介でした、えー、テント自体の重さが 430g でポールが 110g そして、えーとまあ、ペグが 100g ぐらいだしたい 600g ぐらいで設定、えー、できるテントなんですけれども登山とかトレッキングする人にはもちろんおすすめなんですけども、まあ、ツーリングだったりとか、まあ、バックパックでキャンプする人とかとにかく重量を軽くしたいけれども居住スペースとかは、えー、ちゃんとしたいなっていう人にはめちゃくちゃおすすめなテントだなというに思います このテントを作っているポンフェスはノルウェーのメーカーなんですけれども日本のトレントワーさんが日本正規代理店になっているので工ーショッピングとアマゾンのトレントワーさんのページから購入することができますこの第2位までできためちゃくちゃ丈夫なマイダス2の購入先は概要欄の方に貼っているので気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょうではまた